福田稲瀬組ですよろしくお願いしま す, しします春の野にうぐいすなきて桜舞う風光り春乱万の桜木に 見渡す限りの桜花心躍りし大空へ幾年思う花だより、はい、いいよ かはい「そらかめぐり」「たそが昏にともるぼんぼりおぼろげに」 こぼれ桜に誘われて夜空見上げる月明かり。 の空光さし夢見しさきは幅行きて花見の宴に咲き乱れ花との絵に咲きこぼれ桜絵に富むうぐいすも歌え踊れとさえ吹いて桜のかんざし踊り込ナ鳴コ鳴らして花祭り Ew! ー は, はいはい。 れありがとうございました